はー皆さんこんこにちは、です、えー、っと先ほどですねちょっとね、あのー、編集動画の方をですねやってみましたけれどもあの役、ーえー、言葉のこの役がですねスペイン語になっていてあれと思って。 設定はですね自動的にスペイン語になっているということでですね非常に面白いなっていう感じで、あのー、見ていましたね。何、あのー、ですかねなんかいろんなことやってみたいんですけれどもちょっとねあんまり、あのー、うん どうなのかなっていう感じですけれども。面白いですね、少し変わるだけでも。その。なんか。ああ、違ってあれでこう見えるんだなっていうことで、やっぱり。その。なんていうかな。いろんなあれ、こう要素が組み。組 組み合わさってこう動画するのって動画になるのって結構面白いなっていうやっぱり思いますね普通に映ってるよりも何かしらのこうパーンってこう顔なんかこうあれがあったりとかのが面白いですねうーん それが自動的にこうやってくれるとなおいいなっていうね。こう合わせてこんなのがいいんじゃないかってこういうのがですね、こう自動的にこう作成されていくとすごくあれですよね、こう嬉しいですね。うん、自分じゃちょっと限界があるので、 なんかこう面白く楽しくかつその言ってることがですねこうあるっていうことがですねいろんな要素がね詰まっているとちょっと楽しいなっていうね感じがしますねうん。っていう感じですかねちょっと今やって。なんで自動的にそのスペイン語なのかなっていうのもちょっと分かんないんですけど。 うんなんかなんでしょうねっていう感じであのちょこっとねあの編集動画の方はですねちょっと付け足しただけなんですけれどもう ん, なんかそういう感じで うんでその声のねその倍速もね先ほどやってたんですけどちょっとそれが な, んかこうあのなくなってて消えててみたいな感じですかねそれもねちょっとやってみたんですけどね面白いですあの自分のそ の, はこちらがその早回りでですねこうやってるそのやってみたんですけど面白いですねそれなりに。<笑> 感じですかね、うんう自動的にねいろんなこう何ポンってこうかつらがこうポンってこうハマっちゃったりとかねあの面白いですよねその上いきなり自分がそのやってないのに自動的に装備にしてくれるっていうのがあるとああなるほどなと。 おいいねいいねみたいな感じになりますね。うん、ですね。うん。それでね、その、あの見てくれる件数が増えるちょっとね、余計なおさらいいですよね、皆さん、みたいな<笑>感じですかね。うん もう 何, 何十回とか何百回のレベルの人たちが、うん、底辺ですよね底辺の人たちがいきなりその何千回何万回何十万回って言ったらすごいねも う, もう面白いですよねいろんなそ の, あの人たちのねその個性がこう自動的に出てくるっていう。 ことがですねコンピューターさんがこうやってくれたらすごい い, いいなあっていうね感じですねうんうんうんそれいいですねなんかあ普通にあれやってたんでね面白くないんでねうんそんな感じではいちょっと太いを今思いましたはい うん。